も、はい、う1、ん、回、もの1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もうい回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、いう1回、もう1回、もう1回、もう1いもう1回、もう1回、もう1回、もう1回、もう まあ、ちょっとせっかくなんであのどんなものがあるのかすごいたくさんいろいろ量があるんでちょっとミネさんにちょっとと勉強したいいででですすんもな一応店頭に並べてるのはピッティングに使うものをほとんどメインで置かせていただいてるので、はい、壁面ピッティング用のヘッドだったり、はい、あとピッティング用のシャットだったり、はい、っていうのをメインでご用意させていただいております。す でアイアンのフィッティングに使うものあと、はい、はそちらの下のアイアンのシャットとかもこれ全部アイアン用になりますこれアイアン用、ね、はいで店内にですね中古のクラブをほとんど置いてないというグループパートナーとしてはかなり変わったあのお店になりますビニールついてないこの辺のは全部あの可変式ではないタイプの下クラブになります なるほどで、この辺のビニールついてるクラブに関してはえっ、ー、と販売をさせていただいてる新品のグラムになります。<笑>うん、えー、的にはほぼほぼ最新系のものだけのご用意になります。でまあ、中古クラブ含めてお取り寄せタイもちろんさせていただくことできますし、買い取のみでお持ちいただいても大丈夫です、うんあ。あ、普通にゴルフパートナーのサービスの中古クラブも取り寄せもできるんですか、はい、でございます。えー、はい、買い取ももちろんさせていただいてます。えー、はい。 これてショートって何本ぐらいあるんですかね。うちで今何本あるかな。はい、めちゃたくさんあるみたいです。三百四百ぐらいあるんですかね。えー、ほぼ大手メッカさんは全部ある感じです。 そ う, ね、そうですね、ある程度あるんですけれども、三菱さんと藤倉さんは結構、バリエーションたくさんご用意させていただいてて、これ重さって何グラムから何グラムま で, あるんですかえー、っと、ほぼほぼカタログのフルスペックご用意してます、なので、例えば有名なシャフトだと、ベンタスだと、50グラム台の、えー、モデルにもよりますが、R から70グラム台の X まで。それはすすごいですね、はい 三菱さんとかだと 50g 台の R から 80g 台の TX まではいご用意させていただいてます 70g の X とか60の X があるっていうのはいいですよねやっぱ特に60の X ってなかなかないじゃないですかです、ね、なんか60の S で次まあ70の X あるけどみたいなはいここってこういうクラブだけですかとかは、はい パターンはですね、反対側にいろいろさせていただいております。本当ですかはい。あのパターンが本当に私安定しないんですけど。はい。それも見ていただくことも可能なんですか。もちろん可能でございます。ええー。カターヘッティングもしてる。はい。やってみますか、ね、はい、やってみたいです。はい。じゃあちょっと見させていただきます。カ、えー、ターヘッティングできるんですね。はい。えー、っと普段はどうなさか。すごいめっちゃいっぱいある。使ってますか。<笑>えっとピン型の。はい。 あのスコッティキャメロンはい使ってます。すごい初めて見たこんなにパターンがいっぱいあるので。ちょっと長いかもしれないんで、はいはい、短めに持っていただいて、はいはいえー、っとどうぞこちらから目標、はい、この子に向かって本当、はい、普段通り開くに。はい 例えば右行きやすいとか左行きやすいとかショートする、オーバーするオーバー、うん、オーバーで、なんかたまにこう、上に当たることが上なんかここら辺に当たってるなみたいな先っぽに当たってるなみたいな、はい、がたまにあります、はいうん、本体より何の癖もないですよどう、はいはい、はい、あれですよ、はい オーバー目に出るのは、はい、女性の方の特権なところがあるんで、あ, です、ねはい、あの一緒に待てると男性の方の方がショートしませんします、なんでそこからショートするのみたいな。本能がオーバーするい、はい、でオーバーバしないと絶対に入らない、はいえー、とそれはね大事な部分だと思ってていただいた方がいいです、はい、大丈夫みたいです。でえー こ見てみまましょうか、はい、あんまり使ったことない形初めて楽っちゃ、うんうん、<笑><笑><超>楽。<笑> 楽。そ<笑>う楽とかあるんだ。<笑>はい。ちょっと曲がって、はい。<笑>しかもあなたちゃんと撮れ て, てるな。はい。あ、はい。楽だ。え<笑>え<やー>。<笑>ちょっと右手やすいかなっていうお話があったんで、えっ、ー、とこういうネックのものをちょっと使っていたのです。ネック。はい。はい。あのいわゆるベントというシャフトが曲がってるタイプですね。うんうん を手 て, って い, ただいてるのに本当に癖がないのでま、はいはい、っすぐ引いてまっすぐでるようなイメージが出やすい中に、はい、この子だと実はおもりが前目についてます。本当だはい、うんはい、なのででっかいんですよでっかいんですけどあのいわゆるツーポールとかみたいな。 後ろが重いタイプではないので、テススッと入ってくるので、はい、その辺りも捕まえやすいポイント。うんうんうんうん、はい、あとはース柔らかいんで、多分あんま飛んでくる気はしないと思うんですよ。うんうんうん、なので、普段通り振っていただくと、ほんのちょっとだけタッチ弱くなると思うんですね。うんうん、なんかパンチショットみたいのは出にくいかなと思います？はい、はい なのでリキム必要ないですしタッチも変える必要ない、うん、で距離感が安くなるなっていうところで勝手にこの辺を選ばせていただきました、うん、めちゃくちゃいい<笑><れが><笑>早いな<笑> 33インチでライそのままで全然大丈夫だと思います、はいはいはい、なるほどあそっかそうですよねフィッティングスタジオがライカクここでできる、はい、変えられるやつは変えられるんです、はい えっ、ー、とベントデックのものに関してはあのその場で書いてお渡しもさせていただくことは可能でございます。カットもインチアップも大丈夫です。あとはリシャットえっ、ー、とシャフトのみのご注文とかでももちろん対応させていただいてます。グリップコッカも。 もちろん、あれですか、あの自分のクラブのグリップ交換でもいいんですか。かもちろん、ですじゃあ、もう全然気軽に来れる感じです。じゃあもうもここでう、それそうですね、あのまあ、中古のクラブを置いてないというところ以外は、あの基本的に何でもいけると思います、うん。フィッティングって予約制じゃないですか、グリップ交換とか別予約と、あの電話とか別にしない、で直接来ちゃっても大丈夫なんです。全部です、ただお預かりになるんです。ああ、多いかなと。時間の調整が、はい、ああ、何でもご相談いただける。えー、はい。 結構プロも使ってる方が非常に多いシリーズで困ったプロが意外とこのパタ使ってるケースが多いんです。シャフトの効果も相まってこっちがカーボンですけど。っ、は、ていうところもあって、まあ、別にあのパターン自体があのお上手じゃないとか、そういうことは全くないんです、うんはいはいはい、あの打ち方的に問題があるとかえっと構える。 うん、あるとか、そことは一切ないので、うん、あのこういうもの助けてくれるものとかを使っていただくと、うん、あの少し平均の高さ減るかもしれない。はい。減え、七十代出せるかな。出<笑>ると思いますよ。ちょ、ね、っと調子良ければ。そうそう、ちょっといいんです。いつもなんかパターでパンチが入ったり、はい、安定しないんですよ。なんか日によって変わってくるから、はい、またなんかこれめちゃくちゃ安定してたから。うん 確かにね、そう。ね、さん、それも長さとかも、もうドンピシャー。はい、一応、あと二級だけ、はい、えっ、ー、と、軽くチェックだけさせてください。はいうん、長さ、あれ、かく問題ない。へえー。も、は、う、い、一級いきましょう。はい、いい感じ。 はい、七十出るわ。<笑>マジで、<笑>本当に。<笑>あそう、はい。じゃあさ、さ、はい、買っちゃいます、みねさん。買ってもらいました。あの、りんごので買って、あの、はい、プレゼントします。えー、でも、あれ、もう結構いっぱい、今後動画出ないと。そうですね。はい、代わりにお願いします。<笑>そうですね、七十台を出す動画、まあ。確かに、そうですね。はい、そう、はい、そうぜひそう。前、ほら、やっぱさ、ずっとピン型出てきてるじゃんてて。そうそうそう、だから、ちょっと気分転換に変えてみて。は、う、い、ん。うん。うん 確かにえ試してくださいはい早速行ってきますコース、はい。<笑>ぜひでも何よりもあれですよねドライバーもパターンもなんですけど自分一人で探しに行くと迷走するじゃん、えー、でもやっぱさピンポイントで初めて合ってるのにそうそうそうそうこの辺が合ってるとかパターンがやばいよね一発みたいな感じでさそう、えー、あれってスイングとか見て、はい、こ, うあこういう感じだなみたいなそうですねういうの合ってるなみたいな、はい そうまあ、あんなになんかこれいいって言われたらもう買しくないじゃんみたいな<笑><笑>あい ま, まあぜひあの視聴者の皆さんもあの、まああのはい、フィッティングしないでとりあえず来てもらって、はい、こうグリップ交換から、うん、で峰さんとちょっと話してとかでも全然いいと思うんで、うん、ぜひ調布の方にはいホ、はいトにこちらに来てください、はい、皆さんご相談くださいいやすごい来てよかったはい じゃあそんな感じで、はい、今日の動画は終わりたいと思います、はい、皆さんありがとうございましたとんでもないですありがとうございます楽しかった